タモバセティ、くそ、まさか出てくるとはな。無所ではおとなしくしてたみたいだな。見せかけさ。すぐまた暴れ出すビジネスに悪影響だ。じゃあ、どうするよソニー。仲間のふりをして街から追い出す。いいか、南に手を広げる話をしてたな。バイスシティだ。水分ケーキがいい。コロンビア人にメキシコ人もキューバ難民までうまいことやってる。 だが、全部役だ、ソニー。ファミリーは役には手を出せねえ。時代だよ。いつまでも連中だけにいい思いさせることはねだから、汚ね仕事は誰かにやらせて、儲けはいただく。バイスに、これはキンローゼンバーグ。ケチな弁護士。奴に、監視役は無理だぜ。わかってる。ドミーに金を少し渡して、バイスに送り込み。 しばらく放っておくあとからやつを尋ねるようすみだへへいこっちだ俺がケンローゼンベグだへへいえい俺があんたらを連れていくバイニンと話をしたらさすっげえのり気だったぜ 取引がうまくいけば俺たちやバンバンザイだ相手は兄弟だ兄貴が仕切り役で大がヘリを飛ばしているオッケーあのヘリだいいか開けた場所でぶつぶつ交換だ よし、張り切っていこう。靴は、コロンビアさんのグレードへ純度 100% だ。見せろ、金 は, 金は10と20ドル差、寿司用済みだ。 引成立だな<笑>くっそぞ出せ。 ちょっと調子が上向いたと思ったらまたすぐこれだ少し休めあんたは明日お前の事務所に行く話はそれからだ